はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です、えーとね、自宅にいる時間が長いと足がやっぱりどうしてもむくんできますよねで、えー、とそのむくみを直しながら内もももしっかりと鍛えるっていう、えー、簡単な寝っ転がってできる、えー、エクササイズをご紹介していきますねはいそれではですね足を寝っ転がって足を上に天井に上げていきます両手真横に伸ばしますね はい、そしたら、かかとしっかりと押し出す、天井に押し出すように、で膝裏伸ばせる方は伸ばしていきましょう。もし、膝を伸びきらなかったら曲がったままでも結構ですよ。はい、そしたら、吸って吐きながら、両足大きく開きます。でそしたら、この両手を、内ももかふくらはぎかを触れるところをタッチしていきましょう。で、ちょっと手で、手の重さだけでいいです。手の重さだけ、ちょっと外にぐーっと押していただいて、その手と押し合いながら、ゆっくりと、 かかとをタッチしててで開いていきます吸って、吐いて骨盤底筋締めて引き上げますよ。ぐーっとおへその中に引き上げてゆっくり閉じてかかとタッチ。吸って開く、十いきましょう。吐いて骨盤底筋締めて引き上げて口からふーっと吐きます。吸って開く。 4骨盤底筋引き上げて口からふーっと吐いて閉じる5を開く吐いて骨盤底筋引き上げますよ吸って開く6吐いて内もも使ってるの感じていきますね吸って開く7吐いて閉じる吸って開く9吐いて閉じる 吸って開く10吐いてて閉じましょう。吸って開く、そしたらもう1回口から吐いて骨盤底筋締めて引き込んでふーってやりながらかかとをしっかりと閉じてかかとを天井にぐっと突き上げてお膝伸ばせるところまで伸ばしましょう内膝内ももしっかりぐっと中央に寄せて骨盤底筋もう1回締めますでキープしましょう109 はいそれであともう1セットやっていきますね1セットでも十分ですよもう1セットやりたい方はや一緒にやっていきましょう両足天井に上げて膝ぐーっと天井に突き上げて膝伸ばせる方は伸ばしていきますももがね引き上がっているのが大事ですね膝もうどうしても伸びない方も曲がったままで結構です 手を置きやすいところを置いていただいてあとは腕の力だけですね吸って吐きながらぐーっと骨盤的に引き上げて口から吐き続けますねで手と足で押し合いながらかかとタッチ吸って開く吐いてぐーっと押し合いながらタッチ吸って開く3口からふーって吐きますよ 吸って開く4口から吐いて骨盤的引き上げて吸って開く5を吐いて吸って開く6吐いて吸って開く7骨盤的引き上げますよ吸って開く八 吸って開く、吸吸って開く、10、手と足で押し合いましょう。吸って開いたら、もう一回吐いて骨盤底筋ぎゅっと引き込んで、かかと天井に突き上げて、内ふくらはぎ、内膝、内もも全部くっつけて骨盤底筋も引き上げます。そこでキープしましょう。10 9 八七五五四三二一ゼロ。はい、で両足下ろしましょう。ね、これ内ちひももすごくね、あの使える簡単にできるね、転がってできるあの。むくみも取れる、えー、エクササイズなので、ぜひやってみてください。